皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月6日、ハンコに押された背中のクエストをやりました。正直、グラガドさんのことをすっかり忘れてしまっておりました。スタンプ押すのが好きな人って、グランゼドーラの王様くらいって感じの認識ですよね。そんな認識で、現地のベコン渓谷に行ってみたわけですが、確かにいましたね。大変よくできましたのスタンプを押してくれたのを昨日のように思い出しました。 確か、ネクロバルサ倒して来いって無理難題を出してきたんでしたよね。バージョン 1.2 の時にネクロバルサを倒すのは、まさにシシ類ル類イルイって感じでした。ここからがこの動画の本来であり、セリフ回収マスターとしてのお仕事開始です。クエストをクリアしたら、もう一度グラガド先生のところに行きましょう。仕事が早いグラガド先生の姿を見ることができます。そして、ランババたちの知られざる過去を話してくれます。